はい、皆さんこんばんはああれえっとですちょっと今大事な自己紹介の最中なんですからいたずら魔法は控えてください、はい、では改めまして私の 気を取り直してあなたの瞳はバジリスクそしてトイキはコカトリス石化系 m VTuber のジャネシマイキです当チャンネルは石化、黄金化、ロ人ニング型など状態上のアスファル系とドロンコ、パイ投げなどのメッシー系を扱っております動画は 3D アニメ、自宅ゲームの紹介配信は 視聴者参加型の固め配信をしております。視聴者参加型の固め配信というのは、チャット欄から、石化、砕けろ、カーボンフリーズ、時間停止などの呪文をメッセージで投げていただければ、VTuber が固まります。私は固め M なので、遠慮なく固めてください。そうですね。例えば、 終わりだと入れていただければこんな風になっちゃいます。他のチャンネルにはない変な遊びですが、楽しんでくれる人がいれば幸いです。今後は呪文も増やす予定です。使える呪文は、配信の概要欄で発表しますので、 より楽しみたい人は読んでくださいね。もちろん呪文なんか投げない人も大歓迎。その時はこういう話を楽しみましょうね。ということで、固めるの大好き、メッシー大好きが楽しめるチャンネルを目指します。今後ともよろしく